フェリシモラジオ、背景おちょこ様。こんにちは、チョコレートバイヤーミリです。はい、今日も始まりました。毎週水曜日と日曜日、チョコレートバイヤーミリと、世界のチョコレートや旅先でのエピソードをお話ししていく。聴きチョコ番組、背景おちょこ様、アシスタントのハルです。ラジオディレクターのガラです。 はい、3回目の配信となりましたチョコレートバイヤーミリです、えー、私は「すね幸せのチョコレート」というカタログを、えー、企画しましてです、ね、今年で25年目になりました、えーとですね、世界からローカルチョコレートレアなチョコレートを日本にご紹介するのを仕事としておりますはいありがとうございます、えー、私はハルと申しますチョコレートのフェリス<笑> フェリシのチョコレート担当これはこのまま続けていいですかね<笑>はいえっ、ー、と私は春と申しますフェリシのチョコレート周りの担当をしていますミリさん3回目となりましたがどうですかいやもう話し足りないことばっかりなんですけどこれからもますます楽しみです、うん、そうですねどんどん深掘りしていきたいと思いますえっ、ー、とこれから聞ける話が本当に私も楽しみですはい、えー、そして で、今回の話題なんですけれども、えー、前回予告もしましたがフランスのアンジェという街のチョコレートのお話ですフェ、えー、リシモといえばと呼ばれているチョコレートがこの街にあると思うんですけれどもその辺りをお聞かせいただいてよろしいでしょうかはいえー、っとそうですねローカルチョコレートをテーマにしていますのでパリからちょっと離れていきましょう、えー、っとパリから電車に乗ります。 えー、TGB という新幹線みたいなやつを乗っ、うんうん、あれあれでてますよね。あれであ西側、えー、西ですね南側西側斜め横ぐらいのところ2時間のところにアンジェという町があるんですけれども。うん まあ用事ないです<笑>あんまり日本人が行くことないです ね,、うん、ね観光スポットとかはないんですか、うん、アンジェジ城マン バ, <笑>マンバなんだけど<笑>大きな大きな、ね、すごい立派なお城なんですよ、うん、で行ったらあのタピストリーのミュージアムがあってすっぱらしいんだけど、うん、なかなかパリからね皆さんすっと帰っちゃうねそうなんですっていうのがまあ、素晴らしい街なんですけど、うん、そんな 都内町 で,、うん、で、今日お話ししたいのがケルノン・ダルドワーズという、えー、フェリシモで大人気の青いチョコレートの話をしたいと思います、うんうん、ケルノン・ダルドワーズ、うん、あの意味がですね、青い石っていう意味なんですよ青い石っていう意味で、うん、であのこのフランスのアンジェの特産品が 青い瓦屋根ですわ日本のやつは焼き物でしょ、うんはいえー、と海外のやつはスレートといって薄く石をカットしたものがななんんでですすよ、えーで。それが、えー、とケルノルンダー採石、ね、場もあって<笑>、はい、で私ねちょっとねあの知識不足で初めてアンジに行った時にこの青いチョコレートのこと知らなくて。 違うショコっこの時は私なんか1人で行っててでも次にベルギーに電車で行くからめっちゃなんかこうそわそわしててで何にもアンジェス通りやって<笑>、はい、職人さんのとこだけ行って「ああ帰ろう」ってでもなんかわからんからキオスクでこうバッ「何このチョコレート」って思ってキオスクで買ったのが、はい、青いチョコレートだったんですよ。でこの青で電車の中でねベルギーに行く間に。 あの食べたらおいしくてその時なんで青いんだろうって思ったんですけどす、ね、青いチョコって青い食べ物ってあんま聞かないですけ、ねうん、今だからこそ結構あるけどその当時なんかおいしくなさそうに見えたり、うん、んかね着色を、ねうん、してるねチョコレートって感じがしますもんねもうまさにそんな感じで、うん、こういうのは日本人嫌いなんだよなと思いながら、うん、でもねおいしいし、うん、で値段 ちょっとねおたございまして<笑>あのフランスはやっぱり手っ大量生産はまあ 安, 安いんだけど、うん、はっきり分かるんですね、うん、あこれ職人さんが手作りだなっていう価格がって気っ清でもそういうのがちゃんと売ってるっていうこと で, ですねで立派な値段するんであこれ手作りだなって分かって、うん、でまさか人気出ると思ってなくて、うん、ちっちゃいね 4cm 角で いやこれは皆さんに言っておくと本当にびっくりするぐらいちっちゃい<笑>もういと思いますいやもうね箱もちっちゃいほいた時にちっちゃって言っちゃ う,、まあ、う言っちゃ う, です、ね、<笑>言っちゃう思わず言っちゃいますねカタログ載せた時にまさかこんな人気になると思ってなかったから、うんまあ、大ブレイクしちゃって、うん、で怖くなって私は、えー、ブログからね お、えー、ろ, ろしたんですかそ、はい、こ, こまでしたんですが、まあ、ブロックからおろすというかですね、はい、買わないでくださいって言 っ, た ち, ゃ っ, た、ね、言っちゃったんです、ね、で何でかというとちっちゃいねと、うん、でもう一回サイズを見てくださいって言ったら、うんうんうんうん、ますますお客様が注目を浴びてしまって、うんうん、でそのときツイッターとかやってたんで。うん どういうことだろうっていう感じで注目をどんどん浴びてしまってなんとね、1万個近く売れてしまったんですよ買わないでくださいって言ったものだけに買いたくなっちゃったんですねでも私、寝れなくって実は、うん、でえっともう私にとってね、信用を失うということはバイヤーとしても終わりなんですよ、うん、であ、バイヤー見にこんなん、こんなん送ってきたって思われたら、ね、そう。 もうおしまいやと思って、もう今年で私の仕事終わりって思ってたん で, <笑>で、でそしたら、ありがたいことに食べたら美味しかったんですよ、よこの食、本当美味しいんですよそうで。なんか日本人がめっちゃ好きな味ですけど、うん、すごくミルキーであって、ナッツがキャラメルがけをしっかりしていて、ちょっと固いんですね。うんうん でそういうのがあってあのもう誰からもねクレームがなかったんですよですごくもうすごい1万人を納得させて、ね、納得させてこの味が嬉しかったんでねその時実はねこのケルのマルキーズという名前でね、うん、まだ行ってなかったんですけどもで、えっと、そっからマルキーズにお邪魔してで そう長いい付き合いになりましたよこのチョコレートとも、うん、で先代のおじさ ん, おじさんがね言っている今は代が変わって息子さんがやってるんだけどもあの初め名前が「マルキーズ」っていう店の名前だったんですよ。うん、でこれは石を表してるっていうのを聞いたり、うん、ああなるほどねーっていうのを聞いてあまりにも有名になったので、うん、今なんと「天命を蹴るのに鳴るのえ淡い石」ってって いいねね、NHK さんが取材してくれたときに、うん、あの私の出張についてきてくださった時があって、うん、その時にこの天皇のお店に行っ た, 行ったらですね、うん、地元騒然天下の NHK が。 この小さな町にやってきたっていうことで、えー、もう大騒ぎになるぐらい、えーまあ、大それぐらいとこれもローカルチョコレートなんですよね。えー、ですので、まあ言うたら、神戸の人わかるかもしれないけど、神戸って河原千鶴がにあの知らんよね、大阪出身の春ちゃんとか、ね、<笑>東京生まれね、えー、そうら、ね、知らない、そうあ の, 地, の地味に夢 地味に有名じゃない。地味に有名。地味に有こっち来てまだ食べたことなでしょ。うん、それまさにそんな感じで川原千恵、神戸の川原千恵と同じぐらいの有名人だったのが、うんえー、川原氏ねどっちも。どっちもねまさにそうやっ、ね、なんかね<笑>そうそうそうの神戸の川原千恵、ニューヨークで大ブレイク中みたい、うんえー、な意味。<笑>そんな感じで、うん、このチョコレートはすごくねあの。 によって、やっぱりこうあの、このカタログもちょっと知ってもらえるようになったり。うん、ちょっとシグナチャーなね、あの特別なチョコレートになりましたね。うんうん、結構この青チョコってなんか青、まあわ、真っ青じゃなくて、本当に素敵な。青い色ですよね。そう。ね、まあ、言うたら、こんだけ瓦屋根が青いかというと、実はそうでもなく。そうなん で, す、ねうん、ないですね。黒いね。<笑>え、そう で、えー、NHK さんのカメラマンさんがミリさんの景色を撮りながら「ケルノンはどこにありますか?」って言われたんだけど「うん、全部ケルノンやねんけど」っ<笑>河原屋根はフランスは全部ケルノンみんなケルノン」この黒いのが温かい歩み寄りの心で名物というものは見ないといけないですね。うん、よく、えー、とあの温泉地に行って これが猿岩です、うん。これが獅子岩です。聞、うん、いたことない。どこが獅子やねんと思うやん。亀とかね。カとかね。はい、あれも暖かい歩み想りの心で見てるでしょ、うんうん。そういう意味で青いチョコレート。すごく青なんですね。そう。それはまあ向こうあの山脊上も行ったんだけど、うん、黒かった。へえ。青かっていうと。 黒かった。<笑><笑>じゃあ、結構なんかこう、メルヘンな街の雰囲気じゃなくて、うん、結構シックなフランスの街みたいな。景色なんですか。うん、もう、はるちゃんも、多分、ケルノ見たことある。えー、そうなんですか、えー。最近、あ, あの高級、そう、ガラさんもすごい、あのグルメだから、見てると思うんだけど、はい。最近、石のプレ、石のプレ、はいはい、あのステーキとか、なせるの流行ってる。そうそうそう、あれケルノええー、真っ黒じゃないですか。 あれ削るの？<笑>そうやね。割とみんな見たことある、ねうん。ああ確かにあの石はこう削削ってるっていうかこう薄くして薄くしてる感じありますもんね。対岸削る。うん、う で,、ねうん、で山積場に行ってもあのびっくりしたんだけどトロッコに乗せられて、うん、ヘルメット被って、うん、あの私はあのまあ玄武岩とかそういうの見たことあるけど、うん、山肌ポロポ ロ, ポロと削ったら、はい、日本では。はい 医るやるんですよ、うん、加工館もね、うん、でも海外の採石場は地下にも来るへぇ、えー中に電車が通ってるんですよ そ, そうなんすごいよ も, もうほんで、あの、ドーム状の穴が開いていて、うん、そこで採石してる、うんえー、チョコレートバイヤーミリなのに採石場まで行っちゃうんですね行っちゃった<笑>行っちゃっ た, <笑>っゃったなるほど、えー、正直え、ここまで望んで、あ、ちょっと今ね船がね、船が ね, 来ましたねいいいいね、あの、いいね、神戸、神戸の今船の音です、うん でね、あのえこれで1日潰れるの困んねんけどと思ったぐらいガチの、うんえー、トルコがあってですね、えーえー、すごい観光みたいな感じになってしまって、えー、あの私はいつも焦っているのでもう1社回りたいと思いながら私、このチョコレートだいぶ前から知ってますけど今の話は初めて聞きました。うん 僕はね、この青いチョコを初めて幸せのチョコレートで食べて一番の気憶。あ、うんうんえー、やっぱりそうなんですね。やっぱりね、はい、幸せのチョコレート知らない方もね、うんうん、まずはねこの青チョコをね、うん、食べてもらえばね、うん、間違いないち。く、うん。一コロ？一コロ。そ<笑><笑>うん、じゃ あ, あとカタログのまあ去年っていうか2022年のカタログなんですけどまあ横に真っ赤なチョコレートが。 あるんですけど、うん、赤チョコですか、うん、赤チョコこれは関係あるんですか実はね形が全く一緒なので、うん、同じ町かと思いきや、うん、全然違う街なんですよ、うん は、まあ、このね。あのローマンさんっていう、うん、あのケルマダルトマーズの職人さんが、うんはい、えっ、ー、と友達がショレに住んでいて、そ、う、れ、ん、という町の特産品がハンカチだったんです。うん、で、それも全く観光で行くことないと思う、うん。<笑>うん、<笑>でも、その小さな処理の町とこうやってチョコレートでつながれるのは素晴らしいと思うし、言、うん、うとですね。このね。青チョコは石を表していて、うん、この処理の、えー、このあの？ この赤いチョコレートはですね何をあのこう食べた時にちょっと繊維を感じるんですよ、うん、アーティソンパジョネという職人さんなんですけど、うんうん、これを、えー、ハンカチをイメージしたなっていう味がするえー、ハンカチの味って言ったらくか分からなくなると思う知らないことがないから<笑>分からないですけど薄いんだけど、うん、か見たらね層になってるの マジパンとチョコで薄いんだけどそうにしてて本当にデリケートなチョコレートの味がしてで、ね、あのこう日本線、うん、赤いチョコ、四角いチョコレートに2本だけ線を入れてるんですね、うんうん、これもとってもおしゃれ で, でちょっと言うとあ の, そのなんでハンカチが赤いかというと私、その話を聞いたときにカタログに載せなかった。うん、ちょっと引いたんで、うん<笑> 話でいそうちょっとヒーターっていうのは、はい、あのここに英雄がいて死んじゃったんだって血まみれになって死んでしまったんだっていうので、その血の色が赤ですって言ってちょっとどうしようと思って。 カタログには載せないけど、そういう伝説があるのが少年のハンカチなんですね、えー、いや逆にこのね、ラジオ番組を通してそれをね、<笑>あのストーリーが聞けるなんてなかなか ね,、うん、ねそんなカタログには載ってないんですもんね<笑>載ってないそれがいいところです ね, ね<笑><笑>内緒の話です<笑>でもやっぱこうやってね、<笑>ミニさんのね話を聞くと本当になんか、ずっとね僕は青チョコばっか買ってましたけど チョコもなんか同じような味なのかなって言ってあえて買い控えてましたけど正直全然違う、ね、いろいろこうね繊維とかハンカチの味がするなんて聞いたらね、うん、えどんな味なんだろうって ね, あなですねあ実はねこれねあのオレンジのお酒利休日が効いてて、うん、こうあの最後にふわっとねそのオレンジの香りがしてめっちゃ抵抗コもレ、えー、これで す, か、えー、すごいこう手作りでねもう素晴らしいですよ ど、ねね、っちも食べてみたくなりました ね, ねはい、えー、今日はフランスの青チョコと赤チョコの話をしてまいりましたがいかがだったでしょうか、えー、この2つのチョコレートのお話はダイアンミリのブログでも掲載しておりますのでぜひブログにも遊びに来てください、えー、こんな風に聞いていると楽しくなるチョコレートのお話をこれからもお届けしたいと思っておりますミリさん次回もまたまたた引き続き続 フランスのチョコレートのお話ですはい、次はすごいですよいやもうね、とんでもない公爵のある素晴らしいチョコレートキャンディーですねキャンディーはい、門外不出の本当に手に入らないキャンディーについてお話したいと思いますとっても気になりますねはい、今、えー、おちょこ様では皆様からのメッセージをお待ちしております 番組に関するメッセージは公式インスタグラムアカウントバイヤーミリのダイレクトメッセージからお願いします。幸せのチョコレートの最新情報はインスタグラム、ツイッター、フェイスブックでご案内しています。チョコレートバイヤーミリで検索してみてくださ い,、はい。また同じ内容をポッドキャスト YouTube でも配信しております。お好きな方法でお楽しみくださいね。 うん、それでは次の配信でお会いしましょうここまでのお相手はチョコレートバイヤーミニとハルでしたではみんなでハッピーチョコレート